元気いっぱい良さこいいいっぱいの人たちで構成されていますなので普段の練習から和気あいあい元気はつらつとした雰囲気で練習を行っています 部員全員の思いを背負い精一杯演舞しますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろししくお願いしま す, しいします<笑>旅物語はまだまだ終わらない今もこの先もこれは高梨一夜の物語 行こうか優勝龍2022月代行まだ見ぬ花を求めて。 世界が狭い瞬間を見た歌と共に旅をしてきた今度はどんな出会いや夢を見られるのだろう先が見えないワクワクが止まらないとにかく前に進もう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 結びついた形を変えて生まれた小さなビューついに放ち合えた月在子。私が守り続けたいものがここにあるクリープさとつさは成長につながる本当の願いは一の人祈る幸せに咲いてったそばにある最適な今は楽しむこと の静を連れて私の願いは蝶となって彼なたへ飛んでいく叶えられる日が来ると信じて。 ありがとうございました。北里三陸優勝理の皆さんでした。大きな拍手をお願いいたします。